はい、えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日はですね、えー、ちょっと夕方あ、夕方って7時ですね、えー、治療終わって、えー、ちょっと今日はゆっくり土曜日なのでですね、えー、ゆっくりしたいと思っております。なかなかですね、その家族と過ごす時間がなくてですね、 また、まあ、日曜日は京都に勉強にしていってきますので、まあ当然ですね、まあスキルアップですね。また技術が上がって、まあ患者さんに貢献できればなと、と、えー、思っております。はい。で、今日もやっていきます。えー、腰痛、座骨、神経痛の話をずっとまあやってるんですけども、あ伝部の筋肉ですね、えー。伝部の筋肉をしっかりまずあトリガーポイント、えー、ピンポイントで捉えていただいて、えー、緩めていただければ、あ腰痛がある程度は 伝部だけでも改善しますよっていうところなんですけどもやはりですねその全部だけを緩めてもあー全てが治るかっていうと、まあ、治る人もいてるんですけどもなかなかこう厳しい場合はあそこにつながってる部分ですねっていうのも緩めていかないといけませんじゃあそこがどこなのかっていうと前回もの、まあ、流れと一緒なんですけども、まあ、股関節の部分になるんですね股関節の前面。 がこのお尻の痛みとか腰の痛みとか足のしびれに関連しているケースっていうのがよくあります。で、やっていただくのはですね、すごく簡単なんですけども、あのまあ、内転筋っていう筋肉があってですね、この内ももですね、この内ももの筋肉ここの筋肉がですね、あの腰痛に関連している場合があるんですね。これなぜかっていうとですね、この内転筋っていう筋肉自体がですね。 内転筋っていう筋肉はですね、あの、まあ、ここの股関節の内側、こっちですね、太ももの内側のこの部分になるんですけども、まあ、膝からこの股関節の内側、ここら辺に入って、ここに入ってくるんですが、お尻っていうものがあってですね、お尻の筋肉っていうのはこういう感じであついてますここ。股関節の後ろ側ですね、こういう感じでついてます。で、こうたどっていってもらうとですね、この腰え、お尻ですね、お尻の後ろ側とこういう感じで前に走ってくるんですけども、 同じ袋なんですよ同じ袋なんでですすよ同じななねので、えー、この前の筋肉ですねここの股関節の内側にこうついてくる内転筋っていうここがガチッて硬くなってしまうと実はこっちのお尻側の筋肉も一緒にこう固くなるんですねでお尻の筋肉が硬くなることによって足のしびれ腰の痛みっていうのが起こりますのでこの内転筋っていう筋肉をしっかり緩めていただくことによって こっちの後ろ側の痛みが取れるというケースがかなり多くあるんですね。それを今からお伝えしていこうと思います。はい。で、やり方は簡単なんですね、簡単なんですけども、まずやっていただきたいのがですね、まずやっていただきたいのが、えっ、ー、とですね、まあ、まず前回と同じになるんですが、足をですね、こういう感じでこう開いていってもらう こう開いていってもらって、どこかでですね、こう引っかかりとか、行きにくいとか、これぐらいで重さが出る、痛みが出る、可動域がここで止まるとか、あっていうのを確認します。ああ、僕のはこれぐらいで止まるんだな、っていうのを確認します。で、えー、この時にですね、内転筋という筋肉が邪魔をして上に行きにくい、腰の痛みが起こるっていう場合があるんですね。で、この感覚をまず覚えておいてもらいます。で、次にですね、 座っていただいて、足をですね、この調整したい方の足をこう広げます。で、このですね、この付け根の部分、まあ、V ラインですね、この V ライン付け根のところから、もうちょっと 上, 上になるんですけども、あのまあ、太ももの後ろ、真後ろと、太ももの真上で、ここのちょうど中間のこの真横の部分ですね、で真横の部分をですね、こうたどっていってもらって、 こう触っていくとです、ね、付け根の辺りにです、ね、ぐりぐりぐりぐり硬、ね、い筋繊維に触れると思うんですよ、こう凝りってしたりすごく痛い部分があるんですねで。付け根になればなるほど結構痛くてですねあの こ, のこんなところですね、でここをです、ね、あの開い足を開いてもらってマッサージをしていきます、こういう感じで。すね これ伸ばすとですね、あまりこう効き目がないのであの、こういう感じですね、ちょっと見にくいかな、こ, こんな感じですね、こんな感じでえ、前回はここの付け根の部分ですね、股関節の付け根の腸腰筋、このお腹から、あ腰からお腹通って、股関節の付け根につく筋肉。で今度はあ、もっと下の部分、少し下の部分ですね、内転筋っていう筋肉を、 調整してもらってできれば付け根側の方があよく効くしこの太い繊維なんですね下になればちょっと細くなるんですけど上の方がこの内転筋っていう筋肉も太い繊維になりますのでここだけ全部やらなくてもここだけ緩めてあげると股関節も緩んでお尻も一緒に緩んでいきます。そうすると えー、痛みが取れて足今度反対なんですけど足がこういう感じで動かしやすくなるんですねこっちこっちだと動かしやすくなりますっていう感覚を見てもらってこれを指標にして今度立ち入った時にご自身で痛い 腰, 腰とかお尻とかの痛みが出る動作っていうのを一度やってみていただいて変化があるのかっていうのを、えー、確認してみてください。 では本日は動画をご覧いただき本当にありがとうございました。えー、YouTube チャンネル登録をですね、この辺に、えー、貼ってますので、ぜひ見ていただければなとあ、登録していただければなと思います。失礼します。